はい、良いさと言ったら手拍子をポンとしていただけたと思いますちょっとやってみましょうかねはいいいのしゃべっていいのお主催者から OK が出ましたので今回は久々に年ぶりでよいさほいさの掛け声でいきます皆さん練習しますよ私が良いさと言ったらほいさで返してくださいねいきますよよいさ 一年ぶりに聞くこの完成、嬉しいな、持っていきましょう。よいっす。よいっす。よいっす。ああ。<笑>いいね。やっぱり、これだね。もう一回やっていい。<笑>もう一回やっていい、なんかすごい、なんか感動しちゃう、まくの。一回だけよし、私がよいっすと言ったら、ほいっすと書いてください、いきましょう。よいっす。 ありがとうございます。曲の途中で入りますので皆さんの熱い拍手ご声援、手拍子よろしくお願いします Oh! クイズッイアスクイズッ